はい、ということで皆様、こんにちは、キアです。ちょっと見てください。ちょうどね、太陽が昇り始めてきました。うわ、めっちゃいい。皆様にご報告があるんですけど、えー、実は今日をもって、キアの大冒険終了いたします。ちょっとキアの大冒険が終わる理由もすごくシンプルなんで、あんま、 考えないでください逆に楽しみにしててくださいって感じなんでえー、まあ今まで見てくださった皆様ありがとうございましたではちょっと今日めっちゃ忙しいのでまた会いましょう